岡山県中大連は6日までに2022年度の優秀選手を決め、全国大会優勝者らが対象の特別表彰は陸上のドルーリー・シュエーリー選手、鶴山3年、と卓球の表林選手、山陽学園3年を選んだ。ドルーリー選手はサッカーの全国中学校体育大会、全中女子1500メートルで初優勝。 先の全国都道府県対抗女子駅伝は3区3キロで区間新を樹立し17人抜きの階層を演じた。表選手は全中の女子シングルスで県勢として34年ぶりの頂点に立ち、団体でも3位表彰台に貢献した。 特別表彰以外の受賞は、会長表彰が17競技29人、部長表彰は17競技252人。この他永年役員表彰18人を選出した。会長表彰、永年役員表彰は次の皆さん。継承略。会長、表彰、陸上二西立。 空味アジのドルーリーシュエーリツルヤマ逆三角水泳上村 A、アキラオミナミ中村美は倉敷南逆三角バスケットボール村上高行タスク倉敷南なみ三宅かなり美うみさ逆三角サッカー森本聖じは朝日塾中京高逆三角ハンドボール三馬精進、タツ長崎ひな。 二、同逆三角、男子野球、吉森誠一、総者等逆三角、体操、新体操、少林立極等逆三角、バレーボール、村上、青新、根高学園、昼間、三春、終日、逆三角、ソフトテニス、松永良、吉泉、金繁、優衣、終日、逆三角、卓球、岸本連 石井近藤あうみ山陽学園逆三角バドミントン渡辺宗、海倉敷はじめ赤木有沙さ、逆三角ソフトボール赤木大樹に意味はじめ悪根い倉敷西逆三角柔道千事和光木倉敷西松本海里、京山逆三角剣道片岡直や玉島東岡本清花。 日々逆三角相撲へ道寺晴れ大勝山逆三角スキー佐古青葉昼山逆三角テニス青山拓磨岡山大好き河村湯奈天樹永年役員表彰15年智松修造講和逆三角10年藤井照彦右冠岸田生ただし昼山柏弘一光南大剣足周一剣荘三冠原広木奥湯浅 高広玉島東安田広史、秋田五楽館山地義秀日出須沢孝則三男学園逆三角、五年松本勝美、三正竹雄広史、小島井上健優、鴨方南隆史、人志、高橋福田哲也、京山中級、隆史、小島菅野淳史、最大寺尾野智則子北。